はい、トミレナチャンネルの朝ごはんです。始まる よ, ー<笑>始まるよー。始まるよーラー。ラーメンです。ラーメンです。梅昆布です。梅昆布一緒です。な<笑>。しゃべりだってしゃべりなんかおもろい。うん、俺の焦がし鹿児島ラーメン食べた。うん、あ、これともおさんなの。<笑><笑><笑>なんかようわかいなんか高菜のやつがトモーーともおさんなのと。まあそうやろそれ。 うまそうやろってうまいねんなあサラうま い, <笑>うまいって食べにくいうまい<笑>めっちゃ見られるこれお茶やけど<笑>もう食べ終わってんの、ね、<笑><笑>私あれな焼きそばとご飯どうもあえへんめっちゃ好きやでマジで私も焼きそばとご飯食べへんしてうでもお好みでご飯は食べへん食べへん<笑>基本やらんもんねうん あれ誰が大阪人みんなそれすると思ってるやろ、う ん, んな。あれ県民賞で言うてたからちゃ。うん、せえへんだよ。うん。せえへんな。でも、でも実際にお好み焼き定食とかあるやん、ね。せめておにぎりにしていてほしい、ね。うん、わかる。うんうんうん。おかかの。<笑>昆布やろ<笑><笑>でも焼きそばやったら、あれやね。うん。 塩結びにしといてなんでえー、え。え合うからええー。中の具が邪魔やな<笑>焼きそばの邪魔しょん。そもそもなんでそんな焼きそばパンも好きやしな焼きそばパンも好きや私も嫌いだからやなんせ焼きそばは焼きそばで単体にしたい食べるのでもパンも一緒に食べたら美味しいで<笑> 私いつも卵パンと焼きそばパンマ う, うん好きなレベルやな、うん好きうん。でもご飯と焼きそばはあへんうんなんか焼きそばパン買ってきたら、うん、よしよしと思う。うん、私なんか、ええー、なんでこんなん買ってきたんと思う。わかってるやん、今も。分かってるやん<笑> い や, いやでも人気なん分かってるからうんうんでも食べたらあんまりやるうんなんか分かるあみたいなあーユーフォー思ってた通りみたいなな UFO 濃いでんな味がうん、うん、あの匂いされたらもう食べたなるもんなうんう<笑><笑>んうかうあのほら最近さあの星みたいな二つバうんうんうんうんうんうんうんんうん あ れ, あれ、金星と木星で最近ちょっと近くにおんのそうなん私<笑>宇宙船か何かかな思っててえー、<笑>宇宙船宇宙ってねでもすごいよ、それを見てるっていうのそう次訪れるのは2025年って言ってたから、えー、まあ言うたら、まあ、言うてる間にまた見れるけどまあ見れるけどでもすごいなあれなんて<笑>だから木星と木星木 金, 木, 金 木, 金木金。水金 ち。か。もく、めっちゃ離れてんで、金、ち、うん、やん、つ、ちやん。ち、ここやん。だから血は血ちゃやん、ね、ち<笑><血>、ち、ち、ち、ん。で、かやん、次ほんなら。かは、か。火星な。うんうんうん、この辺におるんちゃう。いや、わかった、水金やんかん。金星と木星じゃなくて、水金やから、水星と金星ちゃう。水, 水は水やから。やそう思ってんの、なんかこう近いわけじゃなくて、こう、ううん、こう。 あのと遠さでいうとこうえ遠いわけよ水星がおる何万光年、ね、離れてるらしいね。これとこれは、うん、でも、うん、こうこう見えてるけど、うん、こう見えてるけどここうこうや地球やろここがだから水金や で, で水なのさ木木木木ああそういう意味 こ, この辺におるんじゃ水とかこう こ, この辺に。 こ う, こういう感じ。こう こ, う こ, う水金ちっここここうううっっちちちえかはでも見てんんおかしい<笑><でも><笑>お私ら血のところから見てんねんで2つ写ってんねんで。<笑> だからえあれ距離距離やろだから水気だだからそれがこうだから近づいてんのが太陽からの距離次だから近づくのが二十五やだからまた離れてまだ、えーうんうん、あそうなな、うんだ、ま、並んでるわけじゃないねんや<笑>並んでるやつを、つつそうそう水気に近目取って海面<笑>でこう並んでて地球がぐるぐる回るやん、うん、太陽との距離はそこにおるんや。 太陽それでこう回ってんねんけどこう何ちゅうのスピードが違ったりあ太陽は動けへんの太陽は動けへんでほしいなほ<笑><笑>んで水星とかみんなが動いてるわけ 地, そうそうそうそう地球のみんなが、うん、あ、それが太陽系、えー、ほんで今は金星と木星がちょうど近づいてんの、うん、ほんでこうち地球からこう見えてるやっとわかったわ<笑>かった<笑>ありがとうございました<笑> みんな知ってましたか？<笑>多分みんな知らんと思う。いや知ってると思う。ほ<笑>ら<笑>。<音声> にファン、はいはいはいうん、の, の方にお待たせしました。<笑> りってね、これこっちなんか全然あるのよ。うんうんうんうん うん、どうしてもえグみとか苦みが出てしまうんですがこうカフェってカップオンパイプといって上にフィルターが上がっているのであの最後まであにりからずに調子が出てくるんできるの茶店でやっているのと同じようなうあのうがてますよなるほどのというになってうあのお手持ちのキャンプ用品で全然、ね、ご利用いただけるかなと思っ て, てなのであの私たちこれを皆さんにキャンプでぜひ持って行っていただきたいということで今回設定させていただいております。ね お湯が使えないので今お飲みいただけないんですけども、うん、どあのぜひ次のコも食べていただきた、まあ、嬉しいしありがとうれしいであとはもう ななんだそれだこれだこここれそにいい頑張ろうあおおでででととう、はい、ありがとうごござざいいます赤いす、ね、いますすよしは赤に見えたな。<笑>赤に見えたね<笑> ェアーでいただきました。<笑>だから、ポンチョのふにポンチョ。デニムオンデニム。これ<笑>も可愛いとないます。いちいち可愛いな、いちいちい。これいいじゃ ん, ん。めっちゃいいで。 し, い し, いしっかりしてるじゃんこれもいしょ。 はいい加工してねははこれは<笑>、はい、ありがとうございます。ブルーと ペプロン<笑>人て手の知らんかった。 記<笑>念に<笑>いいね<笑>よかったな有 名, <笑>有名人に会えたや<笑>入入っってる入ってるちゃんとこうやってやってるよ<笑> YouTube 載せます<笑><笑>くださいあっはいありがとうございますじゃあ1本で、はいはい、じゃあ1500円ですね これお買い上げになるんですか？これ車内で使おうと思います。<笑>車内とは会会社ですか？<笑>違います。あ<笑>車中車中派。あーそっちねはい。<笑>これを使う。後で試してみよう。<笑>うん。車内で。会<笑>会社ですか？<笑>いやあの車中派。<笑>ああそっちですか？<笑> 今日のイベントは、欲しいのいっぱいありましたかあまり見つかりませんでした。でも楽しかった。楽しかったです か, い, かいろいろ、うん。去年とはまた違うまた、やっぱちゃうねああれ。寝袋欲しかったけど、うん、実際やっぱ物を変わってみると、うん、いいやつが横にあったらいいのが欲しいなるから。そうやね、わかる。一<笑>万五千円でした。せやな。 それを当てようと思ってセールで買おうしたらおしろおしろのポシェットやな<笑>えや千円やからまあそうなんで、ね、楽しかったね、うん、楽しかったね私、まあ、は今年楽しかったねうんまた来年も来ようまた来年も来よる時<笑>もいいし暖かかったしあれ名古屋行けたらいいな、うん、そうやなフィールドスタイ、ね、ルタ、ね、うんでも五月あの子また出店するよ そうやねん<笑>このポンチョめちゃく感じよか、ね。うん。ということ で,、うん、とことで今日の「すミれナチャンネルは」はい、終わり<笑>まったねー<笑><笑>